キング、リンチェプリンス、M2 時間シセス、P、MV、奥海、再生のダンスナンバー月読みを、披露、披露。目を離さずに見て流せ角。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。四角シクストーンズを最新シングル、暴れろ、お披露。シクストーンズへのかっこいいところを見てください。 ジェシー、4月7日20時からテレビ朝日にて、ミュージックステーション2時間スペシャルが放送される。この、ミュージックステーション2時間スペシャルで、キング・リンチェ・プリンス2022年にリリースした平野紫陽主演ドラマの主題歌月読みを披露するする。 夜の闇に潜む孤独を月が照らす、陽心色気が漂うアップテンポなダンスナンバーで、YouTube の MV 再生回数も1億回を突破するなど、その圧巻のダンスパフォーマンスで注目を集め続けている、月読み。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 精一杯魅力をお伝えできるように頑張ります。と平野市要。神宮寺勇太も全力でパフォーマンスをお届けします。と約束し流瀬角も目を離さずに見ていただけたら。と呼びかけた。四角シクストーンズへの超攻撃型ヒックスホックチューン。気合のパフォーマンスに注目。シクストーンズを最新シングル、暴れろう、をパフォーマンス。 誰にも止められない衝動、溢れ出す本能を解き放つ、型破りな超攻撃型ヒッツホップスチューンの、暴れろう、は、魂を奮い立たせるような、熱量の高いパフォーマンスにも注目が集まるアッパーチューンだ。同曲を、シクストーンズ史上最も激しいダンス、と語る田中希は、ダンスに慣れてなさすぎて、振り付けを覚える前に基礎練習をやりました、と告白。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 番組情報テレビ朝日、ミュージックステーション、0407カネ20時からケラ、マック、鈴木シナやテレビ朝日アナウンサーアナウンサー、ザ・ファーストタイムズ編集部。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。